T さんちの犬チャンネルどうも T さんちの犬のデニオです今日ものんびりお話できたらと思うんでよろしくってわけで最近はね相変わらず毎日毎日 YouTube ばっかり見てましたわ本当見始めたら止まらんやつね飼い主が置いてってくれるジャーキーも そこでなくなるしもっと置いていかんかいって毎日思うわ毎日食べて寝て繰り返しだからさそりゃ太るわな散歩行かないといけないの分かってるんだけどめんどくさいしだるいしああこの間散歩中にさ意識高い系女子たちと話してたんだけどジム行ったら行ったでちゃんとやるけど行くまでがつらいんだよねこれ前のジム食べちゃって。 かったんだけどか思ってだったさて言ってたしみんなそんなもんだよね<笑>特にうちは飼い主が車に乗ることも多くて散歩と同じくらい車にもよく乗せられるんですわほんといいいよよねねニコラジョスフキョニューには頭が下が下るよ、ね、いつもね飼い主が車線変更した瞬間にそっち側混むけどさいや下手くそっかい って心の中で思いながらいつも見守ってあげてる俺優しいな俺<笑>あとねコロナ禍でうちの飼い主も断捨離してたのよそしたら尋常じゃないりょうのゲーム出してきたからそれは捨てちゃあかんやろってことで焦ってとりあえず吠えといたそれはもう近所迷惑になるくらい吠えといたゲームないと俺が困るのよほんとってわけでそろそろ時間来ちゃったからまた次回なんか 男のくせに雑談に時間かけちゃったなあんまり言うとネットに悪口書 か, かれるし高評価、チャンネル登録よろしく<音楽>